ダウンロードした型紙を折って切るだけでとっても簡単にできるこいのぼりです。型紙をプリントアウトしたら印刷した方が外側になるように半分に折ります。白い方が見えるように裏返したら端に印刷されている線に合わせて折ります。もう一度線に合わせて折ると切り取り線が見えます。この線に沿って まず鱗の部分を切りますハサミで切りやすい方に向けて端から切っていきます2つ目を切るときは上下をくるりとひっくり返すと切りやすいですこれを繰り返していきます表と裏で線がずれていても鱗模様はきれいにできます 鱗を切り終わったら、折り目を一つ開きます。尻尾と目はこの状態で切ります。目玉の部分を切り落とさないように、1センチほど残して切りましょう。最後に端の線の部分を切ります。この時、輪になっている、 折り目の部分も少し切り取ります。開くと鯉のぼりが2匹できます。白のコピー用紙で作ると鯉のぼりの形の雲になります。色上質紙を使うと赤や青の鯉のぼりができます。 目玉には丸シールを貼るといいです。黒い色上質紙には直接印刷できません。プリントした型紙の切り取り線がある部分を切り取って、スティックのりなどで仮止めし、折ったり切ったりしてください。 とても簡単に作れるので楽しみながら作ってみてください。